スーパーマリオメーカー100人マリオチャレンジとても難しいやっていきましょうステージ3ステージ4いきます85キいけるいけるでもなやばいコースに当たったらな速攻解けるからねマリオ1の8ミッションクッパの城壊しワールド2へ進めうーんなるほど右壁キックで逃げる じゃあどうなってたっけ ?OKP スイッチかふむで右に行く OK? 怖えゆっくり見ていきましょうこえなっうーわけばよかったのかえっ いけオッケー、OK、入るんじゃねえんだろうなーやべうわーしまったん普通にこれでいいのよさそうだよねえ<笑>あっ今頑張ればいけたなうえ でもこれ道できて右行けるのかなおっ、ついに。道ができた。ここも開けてもらいたいですね。オッケーオッケー。ああ、道はあるね、ちゃんとね。オッケーオッケーオッケー。もう一個土管入っちゃいけないんだろう これ入っちゃダメなんだろうなあーでもこれ入れないですねこれはこれも入れないですねじゃあ諦めてこれ入るか右からもクッパのファイヤーがほらみーよということはじゃあどこなんだやっぱりクリア者いなかったかどこに進めばいいか分かんないやつだったからなこればっかりはしょうがないっすよね 普通にクリアしていきますね。接しづらいよな、これな。そっか、こうすれば絶対耐えれるんだな。いや、絶対とも言い切れねえか。これ一気にいけないかな。はい。なんか今日は調子出ない日だな。オ OK。んで、これ踏んで。あ、やばいかも。いや、てか、ここで待ってさ、普通に、こうでいいんだよね。 結局別のとこに道ができた。<笑>オッケーで、進んでーえっとね、右下じゃなくてで、ここも確認したんだけど確認が甘かったみたいだね。もっと左の方でやんないとダメだったみたいですね。うわっで、かぶってんこのピースってんか意味あったかなああ、こういうことか。 で、もうとこれはもう一個持ってけってことなのかな倒せます OK ですコクパはスルーでいいか GO あでこの土管が あれでした。ブラフでした。ブラフ度感。正解は、ここ。こんな感じで上に上がっていって、もう一個左ですね。もう二個右ですね。ここ。これで道が、はい、進めるようになります。どんどんどんと。なんで解説気味にやってんだろうな。<笑> なんで解説気になってんだろう。<笑>クリアできなかったからか。で、こっからファイヤーが出てきて、えー、この先にいるクッパですね。あ、やべ。いきなり取られた。おー、おー。あー、そうそう。このコンボがね、うっとしいですけど。できれば、デブグロスの範囲外のとこで勝負したいですね。おっとっと。あわあわわわわわ。くれた。 もう倒せると高をくくってたらまあファイヤーファイヤーはいつでもあれできるからね OK ねはい入ってゴールっていうステージでした長かったーさあじゃあ一回抜けちゃったんで改めてステージ3っていう感じになりますね落ちないように気をつけて10キーくらいもあれされちゃったけど 3つないとダメかなあ全然2個で大丈夫でしたここ乗ってピョンピョンピョンとまあそろそろ孔明があってもおかしくないんだがないですね信じていいのかな信じない流れだと思うけど信じてみるかすよねーなんで信じない流れかっていうととても難しいでえっとやってるんで はい、そういうことなんですよね、これはそうかスピンジャンプかでっよし、オッケー で、先に進みましょう。ノコノコがちょびちょび置かれてる理由がさっぱりわかんねーんだよな。これは連れてかないとでもダメそうな雰囲気。ええー、あ、持っていくとってことか。あれは何だろう確認しましょうか。スターか。こっちだよね。多分行くのね。ほい、ほい。お、ゴーオッケー まあ、被害少なくクリアできましたね。全然下でも良かったんだ。もう一コースいけるかなうーん、どうだろうな。行ける行けない行けないかな。じゃあ、これで終わっちゃおうか。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。